どうもー、熊本ふみです。大、え、体、ー、私は100カ国ぐらい旅をしているんですけれども、うん今回 も, もう、あのー、リスボンじゃない、ポルトガルにやってまいりまして、この後マルタに行くという、大体10日ちょいぐらいのコースなんですけども、今回ちょっと心配したのが、便になるんじゃないかなと思ってて、 実は去年イタリアを旅した時に便になりまして出ないこれはつらいですよもう重たいもん抱えてね旅をするってつらいじゃないですかなので今回何かないかなと思って調べたらあるものがいいっていうのを知りましてネットでで今回はですねそれを持って 旅をしていますこういうあのちっちゃなリュックで旅をしているんでなかなか荷物は厳選しているんですけどもその中でもやっぱ軽くてそんなにかさばらないいいものがあったんですねもう1週間ぐらい経ったんですがちょっと効果を感じています何かと言いますと何だと思います違違う違う 違う、それじゃない。今回はですね、じゃじゃーん。これ。乾燥納豆。そう、あのフリーズドライ納豆。っていうんですね。あの納豆菌っていうのは。フリーズドライ乾燥しても死なないらしいんですよ。で、この中でたくさん生きてるんですね。ちょっと見えますか。これ。 あとでリンク貼ってくるのでちょっと見てみてください、えー、すごい軽いんですよ 250g 入ってエネルギーも結構高いんですねカロリー高いんですよ 100g でえー、472kcal もあってうわっと思ったんですがでもねタンパク質の量が結構高い 100g 中 44.3g もあってすごい優秀なんですよね栄養的にも。 うん、なのでまあこれを毎食、まあ、できれば毎食後にとりましてあの朝食とお夕食後にとるんですねうんでいいです<笑>おかげでいい感じえっ、ー、と以前いや去年 イタリア行った時は大体1週間ぐらい経つとかブツブツが出てきてお肌もすごい荒れてたんですが今回ツルツルなんですよねツルツル乾燥納豆ちゃん本当ありがとうですわやっぱね菌ってすごいねしかもこれ発酵食品じゃないですか感謝してますありがとうございますあともう一つちょっとあのいいかなと思ってるのが 業務スーパーで仕入れました<笑>水理大豆もうだいぶ減ってきたんですが1週間経ったのでこれを食事の一番最初、まあ、食事に行く時だったら食事に行く前にちょっとお部屋でつまんで食べたりうんするとあの GI 値がガーンと上がらなくて済むかなと思って、えー、大豆も活用してますこれもですねい、えー、ってあるので割と軽く食べられるんですねこれ。 本当に大豆スナックみたい。うん、でこれは結構お腹の中で、うん、お水と一緒に飲むとあの膨らむじゃないですか。なので食べ過ぎも防げるというグッドポイント。水入り大豆パーはいこ。これも食べろ。ちょっと食べますね。はい。乾燥大納豆。ちょっと食べます。こんな感じ。 うん、で、匂いがですねもう納豆ですねもう納豆ですうん、うん、納豆です納豆ですそんなに納豆好きじゃないんですけどまあまあまあまあね体のためにとも食べて割と口の水分全部持ってかれちゃうんで水を取りながら水を取りながらいただいてますうんうん うん、これは食前にそしてこれを食後に取るようにしていますすると割と快適なのでお試しください追伸もうちょっと一つプラスしてさらに効果を感じているものがありますのでお知らせしますじゃーんこれ これ何だと思いますこれはですね、ドライイチジク。普通ドライイチジクって白いじゃないですか。か個出しますよ赤いやつ。赤いやつ。赤い実のイチジクってあるじゃないですか。赤いやつを買ってみました。乾燥してあるやつ。えこれこれはですね、あの赤い方がポリフェノールが。 ありそうでで、これ結構食物繊維があると思うんですね。硬い。わんわん硬いんで歯持ってかれないように気をつけてください。もうそれはグミみたいな感じでで甘甘甘くて甘くてていですなのでちょっとねあのカロリーも多いかと思うんですが1日まあ5粒ぐらい私は美味しくて10粒ぐらい食べちゃうんですがこれをさらに、えー、プラスしたら。 さらにいい感じ、一日三個ぐらい<笑>こんにちはしますので、まあ参考にしてみてください。うん、以上、えー、旅の運びにいいものをご紹介しました。じゃあまた。